どうもにさんです今回のね動画なんですけども今私がいるとこはね八重山地方の西表島にいますそこでねこの西表島で私が宿泊したホテルをですねご紹介したいと思ってますホテルの名前はですねホテル星したて西表島というねホテルになりますここはね海が大好きな人にはね高リッチなねホテルになりますめちゃくちゃね喜ぶと思うんですね私もねここをね調べたんです すごい良 い, いとこだなと思いましてここをね皆さんにご紹介したいと思いますそれではねまずねホテルの中に入りましてねフロントレセプション周りそしてね私が宿泊したところの部屋ですねそちらの方をご紹介しますその後ねこの高リッチな場所そこがねいいところなので部屋のね撮影が終わった後にですねその高リッチのいいところをね皆さんにご紹介していきたいなと思っておりますそれではねホテルの中に に入ってきますはいそれではねホテルの方に入っていきたいと思いますはい、はい、まず入りましてこちらがねレセプションになりますもうちょっといきますとね こんなな感じでねレセプションになりますそしてねレセプションの向かい側なんですけどもこちらはねレストランになります入りますとねこんな感じではいなっておりますでこちらがねテーブル席がね1234566つありますねはいこんな感じになりますこの窓際の方なんですけどもカウンタータイプになってまして はい、5世紀あるような形でね設置されてますこちらはねお一人様という形でねここに宿泊された方はねこちらの方で座って窓の先はなんとですよ目の前がもうビーチ海にりますなのでこちらでね窓から先の海の景色を見ながら食事を楽しむっていうのはねいいと思いますはい この後はね部屋の紹介になるんですけども部屋の紹介が終わりましたらねこちらのレストランの方で夕食そしてね朝食をね皆様にご紹介していきたいと思いますそれではねこちら1階のねレビューはねこんな感じで以上となりますはいそれではね私が宿泊をする部屋はねこの403号室なのでこの403号室の部屋の中をねご紹介したいと思いますそれではね中に入っていきたいと思います ここはカードタイプではなく通常のね紙タイプのやつでね開けるタイプになってますので紙で開けていきます。 ですね部屋の方に入ってきましたので部屋の方のねご紹介をしたいと思いますまず目の前に鏡がありますこちらがね部屋のね明 か, かりですね次にねこれはねユニットバスタイプのお風呂ですね一般的なビジネスホテルのお風呂ですねおトイレがありまして洗面台と浴槽ですねこちにトイレットペーパーがあるような形です おトイレはね、こんな感じのね、一応ォシュレットタイプになってまーす。で、下にね、ゴミ箱がありますね。上に行きますとね、アメニティセットがございます。カミソリ、櫛ですね。あと、ボディのスポンジ、歯ブラシですね。この4つが、これにね、アメニティセットとして入ってますね。で、こちらの方にはコップがありまして、あとこれをなんだろうな。 かなありますでその隣に行きますでその隣はですねこれですねホームソープですねフェイスハンドソープシェービングこの3種類がねこれ1つでできるタイプのホームソープになってますねはいこれがね洗面台でしてでそのお隣がねシャンプーコンディショナーそれとボディーソープですね3つありますそれで目の前がね大きな鏡になってますねはい 今度は右上に行きます。右上に行きますと、バスタオルが2つ。あと、フェイスタオルが2つですね。あと、バスマットがありますね。はい。で、次にずっと左行きますと、先ほどの浴槽ですね。こちらにもね、バスマットありますね。で、カーテンがございまして、で、浴槽の前にあるジャングチがあって、上にですね、シャワーのノズルがある形です。で、換気扇が上にあるような形ですね。まあ、一般的なね、はい、ユニットバスになりますね。 でもですね、すごい清潔感があって、でも綺麗です。すごいいいですね、綺麗なので。それではね、お風呂場のところはね、こんな感じになります。はい、次にね、ベッドに行きますか。今回ね、宿泊したところはツインルームになります。まずね、ベッドチェックやっていきましょうか。まず枕、枕ですね。枕はめちゃくちゃふわふわです。気持ちいいですよ、これ。はい、そしてね、次にね、ベッドの下ですね。硬さ。わ いい感じいい感じじゃわからないですよねちょっと硬めですねはいまあ通常のねビジネスホテルとかにある硬さと変わらないぐらいかなうん硬いけど反発があるような感じのベッドになります次に上の。 掛け布団ですね掛け布団もねまあそんなふわふわしてるわけでもないですけどこれ掛けると結構あったかいですねもしかしたらねまあ今みたいな夏場ですと暑くて寝てる最中にこれまくり上げちゃうとかなんかしちゃうかもしれませんね人によっては。 ベッドはね、こんな感じになります。次に、左の方に行きます。左の方に行きますとね、室内灯ですね、ありがあります。こうなんか携帯みたいな、スマホみたいなのがあるんですけども、これはね、インターネットができるやつですね。無料で使えるみたいです。まあ、海外の方がね、インターネットを使いたいっていう場合は、これを使えばね、いろいろ情報を調べることができます。で、次にですね、今度下に行きます。下にはですね、かとり先行的なアースマットですね。 火除け用ですねはいでその右手側にはこれなんだろうな消臭剤だはいこんなのがありますそしてですねこのベッドの逆側ですねこちらにはですねポットですねはい とあとポップが2つ、あとコーヒー用のコップですね。はい。その隣にはですね、コーヒーですね。ネスカフェ、ゴールドブレンド。あと、クリームですね。そして、お砂糖と、あと、プラスチックのプーンですね。こんなのが置いてあります。あと、奥にはね、お茶ですね。ティーパックタイプのやつですね。これ2つ。各2つずつありますね。次に、冷蔵庫ですね。冷蔵庫は、結構ちっちゃいタイプですけど、開けてみます。 開けますとこんな感じですねまあ旅行で簡易的にペットボトルとか一体食べるものお弁当とかそんな感じのものを入れる分ぐらいの大きさですね宿泊する分にはこのぐらいの大きさのがちょうどいいですねこのような感じになってます、はい、そしてね冷蔵庫の隣にはねコンセントがありますテレビと冷蔵庫ですでにコンセント使ってしまっているので1箇所だけね開いてるような形ですね 次に入り口の方に戻っちゃうんですけどもハンガーですね123455個ありますねで引っ掛けるとこが4つありますねその右手側の方にもここにねハンガーかけるところがございますねそしてですね今度奥側いきますかまずテレビがありますでその下にはですねテレビのリモコンあとはこれ室内灯のリモコンですね上のこれですねこちらのライトですねはい 室内灯のリモコンですね。次にですね、はい、エアコンのリモコンになります。エアコンはですね。 こちらにあります今ついてるんで、すすすけどででも涼しいです快適に部屋を過ごせますでその下にはですね、扇風機が置いてありますね。で、その隣には金庫ですね。金庫があります。で、その奥にですね、こちらにコンセント3つありますね。携帯充電するとか、いろいろね、コンセント使う機会あると思いますので、ここで3つもありますので、使えますね、ここで。そしてね、テレビの下、金庫の下にはですね、まあ、引き出しがありますね。まずここの 引き出しスナですねがありますジンベエですね右手側はまあ空っぽですねはい次にですねここですねここはですねはいティッシュが入ってますその隣にはですねはいドライヤーが置いてありますねで下にゴミ箱がこういう形でありますテレビの横にあるこの白い小さなものなんですけどはい 鏡鏡です、ね、化粧鏡ですすねね化粧女性はねこれ使うと思いますのでこれあると女性の方がいいかと思いますねはいこんな鏡もありますそしてですね今度はね外の景色ですねはいこちらになりますそれでは開けていきましょうかこちらのね部屋の景色はこんな形になりますはいっ 海、はい、がね目の前なんですよこれすごくないですか今ね日没サンセットみたいな感じですけどめちゃめちゃ綺麗じゃないですかはいこれ綺麗ですよ窓が閉まってますので窓を開けたいと思いますはい、はい、窓を開けましたこんな感じですよめちゃくちゃ綺麗じゃないですか波の音が聞こえてますはいほら 今太陽が出てきましたねほらこれサンセットですよ綺麗じゃないですか眩しいなこれで下がねもうビーチになってるんですねでここのねビーチはですね遠浅になってるんですよ波がね今結構奥の方で立ってるんですけどもあそこからずーっともう浅瀬できてるのでここはね波が小さくてですねすごい波の音が優しい波でいい音ですね はい、とても素敵なビーチですはいそれとね一点言い忘れたのがございまして窓のね手前にはねテーブルと椅子が2つあるような形になってますそれではですね部屋のご紹介は以上でこんな感じになります次はですね私が冒頭で話した高リッチな場所ここをね紹介したいと思うんですけどもそれではね屋上の方に行ってみたいと思います それではね屋上の方に来ましたので屋上のね入ってみたいと思います。って行きます、はい。よいしょ。屋上のね景色がすごいんですよ。屋上の景色はねこんなになります。はい。はい屋上の景色。 こんな感じです。超綺麗じゃないですか？やっばって感じですよ。はい、サンセットです。いや超綺麗ですよね。ここ景色最高っすよ。静かでね。すご い, い, いんですよ。これが海が大好きな人にとってはこう立地な場所だと思います。 それとねもう1点あるんですけども今目の前にある大きな岩ですね、まあ、123って3つあると思うんですけどもこの3つのね下にはね遠浅なのでそこまでね歩いて行けちゃうので「ニモを見てみたい」っていう方はね是非ねここを宿泊しましたらね是非行ってみてみてください。 ですね、夕飯の時間になりましたので夕飯のご紹介をいたしたいと思いますまずはね飲み物のメニューのご紹介になります「<音楽> 次にですねフードメニューの方になりますこちらは最初の方はね定食のメニューになりますはいまずはね1品目のご紹介になりますこれはね メニューになりまして、このカニはですねノコギリサミというね、カニになります。これねマングローブの中でね取れるカニでして取れる時と取れない時がありますので裏メニューという形になってる料理になります形はねこんな感じになります はいお次はですねのこの色すごくないですかこれどんな味するんですかね非常に楽しみですこんな料理になりますまずはねオリオンビールグラスビールでこれからいきたいと思いますいいたただだきます今日疲れれからななんろうこいただきます今日疲れたからな のめちゃめちゃうまい、はい、お次はですねノコギリガサミはねお店の方がね分解してくれたのでこんな感じになります ね、お蕎麦になります焼え山蕎麦になりますうわこれもうまそうっすねではねお蕎麦の方いただきたいと思いますいただきます<笑>味がね。 さっぱりとし、ね、コクもしっかり出てます、ね。はい、麺もね、すごい美味しいです。カメバカのほどね、小麦の香りがで、ね、しますね。食べ応えのある麺です。はい。<笑>はい、お次はですね、ゴーヤチャンプルになります。 豆腐自体もめちゃくちゃないから。豆腐。周りがね、サクサクしてますね。皆さん、おはようございます。今ね。 6時30分ぐらいです。これからね朝食の方を食べに行こうかと思います最初にね朝食はパンからになります焼きたてです次にね出てきた料理はこんな感じになりますス ー, パー こんな感じですねそれと梨ですねサラダ最後にウインナーオムレツですねあとこれはスパムですねこんな感じになってますそれではねパンの方からいただきたいと思います焼きたてですいただきます、うん、おいしいじゃあね次オムレツいただきます 上にね胡椒が乗っかってるんです ね, ねそれがけチャップとっていう感じのオムレツふわふわオムはねこんな感じ中にねチーズが入ってますとろとろふわふわ次ねスープですねきのことかあと人参、玉ねぎ入ってる感じですねうんいただきます美味しい コンソメスープですね美味しいですおはようございます2年前の12月25日にオープンいたしましたそれまでちょっと23年ぐらいですねお休みしてたんですけどもルホタでもて島です海のそばでですねお客様のお部屋からとても海がきれいに見えますのでそして牧上からですね食べた日には満天の星空天の川もですねきれいに肉眼で見えますので皆様お越しくださいませありがとうございます はい、それではねホテルチェックアウトしてきましたこれからねここのホテルの駐車場がね隣接っていう形にされてないので駐車場がねどこにあるのかっていうのをねここのホテルの入り口からねちょっと向かっていきたいと思います<音楽>はいこちらがね ホテル、星立 さ, さんの駐車場になります。ここが駐車場になりますね。はい。はい。これでね、ホテルのご紹介は以上となります。皆様、いかがだったでしょうかここはね、海がめちゃくちゃ近くて、サンセットも見れますし、夕飯、朝食、めちゃくちゃ美味しかったです。ホテルの方もね、非常に優しくて、居心地がめちゃくちゃいい。 でしたもしねこのホテルがね気になった方はぜひぜひこのホテルご利用になってくださいもしねこの動画がねちょっとでも参考になったと思いましたらねグッドボタン高評価の方ねよろしくお願いいたしますそれとねまだチャンネル登録をしない方がいらっしゃいましたら下にねチャンネル登録のボタンありますのでぜひともねチャンネル登録の方ですねよろしくお願いいたしますそれでは今回の動画は以上となります 最後までご視聴いただきましてありがとうございまたです。それではまた。バイバーイ